朝がいいな暖かい日差しを受けどこまでも遠く」「世界の果てを目指して飛びたと」「そんな想像をしてはため息ばかりなまぬる」 「それくらいのことでくじけそれ」「立ち止まってしまう私でいたよ」「それでも世界は回ってく」 you